みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はちょっと雑談っぽい感じで、ギターの種類について皆様さにお話しさせていただこうかなと思います。ギターの種類。うんなんでこんな話をしようかと思ったかといいますと、今までこうたくさんコメントをいただく中で、ちょっとこう不思議な質問もやっぱりちらほらとこう見受けられるわけですよ。まあ、どんな質問かといいますと、例えるならばうん、クラシックギターとアコギーの違いは何ですかとか、レスポールとエレキギターの違いは何ですかとか、そんな感じの。 質問でしょうか。これまた別の言い方をすると、この質問って、サンマと魚の違いは何ですかとか、エシクラメンと花の違いは何ですかとか、チャーハンと料理の違いは何ですかみたいな感じで、少しこう、うんみたいな感じの、少しまといない質問になってしまうんですよ。でも、意外とそんな感じで、このギターの種類みたいなのについて、あまりこうはっきりしない方も結構いらっしゃるのかなと思って、こんな話をしてみようかなと思った次第でございます。 もしよかったら参考にしてみてくださいませ。すでにそんなの全部知っているぜという方もいらっしゃるかもしれませんが、割と初心者の方とかは結構曖昧なところも多いと思うので、<笑>ぜひ参考にしていただけるとうれしいなという感じでございます。それでは、まず行ってみましょう。大元にギターという種類がございます。それで、ここからその家系図みたいなものを書いていきますと、まずこのギターという種類、2つぐらいに分かれます。 一つがエレクトリックギター、エレキ。で、もう一つがアコースティックギター、アコーギ。こんな感じでしょうか。ギターの定義というのは基本的に弦が6本あって、でチューニングが E, A, D, G, B, E になっていてみたいな感じの定義でございます。で、エレキとアコーギーの違いは何かというと、簡単に言うと、エレキギターはアンプから音を出すことを前提で作られているギターという感じです。別にアンプから 音を出さなくても生音でも鳴らせることは鳴らせるんですけれども、あんまりかっこよくないというか、それは想定してない。どっちかというと、アンプからこうギャインボーンとアン、ガホーンとやった方がかっこよくなるように作られているのが、いいギターということです。それに対して、アコギというのはアコースティックという名前のとおり、アンプとかを使わず生鳴りを重視して、普通にこうバーンと弾いたときにいい音が鳴るように設計されているギターという感じでございます。ちょっと変則的にアンプにつなげられるアコギもあったりとかするんですが、ちょっとそれは。 今は置いておきます。アコギは置いておいて、エレキのほうをまず攻めていってみましょう。エレキというのはアンプから音を出すこと前提で作られているギターだと。それはまあよしと し, して。ここからまた3つぐらいに分かれます。1つがソリッドギター、もう1つがセミアコ、もう1つがフルアコですね。フルアコ。こんな感じの種類に分かれます。 ソリッドギター。あんまり、まあ、ちょっと馴染みのない言葉ですよね。ソリッドギター。なんだ、すげえ、尖ってるのかみたいな。なんかエッジが効いてるのか、本畜賞って感じですけど、も、ソリッドギター。簡単に言うとあの、全く空洞のないギターという感じです。なので、こういうレスポールタイプのギターとかも、これも、まあ、いわゆるソリッドギターでありますし、えー、僕がいつも使っているような、こういうストラトタイプのギターも、まあ、これもソリッドギターじゃソリッドギターです。ソリッドギターといえばじゃなくて、普通にソリッドギターです。 普通にソリッドギターです。なので、ストラートとかレスポールとか、なんかムスタングとかジャズマスターとか、なんかジャガーとか、そういったものはこのソリッドギターの下に来るカテゴリーという感じでしょうか。それぞれの機種名、ソリッドギターとしての機種がそれぞれあるという感じです。で、次、セミアコに関して。このセミアコというものに関して、セミアコースティックギターって何だろうかとなると思うんですけれども、セミアコースティック。 セミアコースティック。まあ、平たく言うとあの、ギターが半分くらい空洞になっているギターという感じです。ギターが半分くらい空洞になっているギター。えー、実際にそのセミアコーを見てみますと、これとかはセミアコーでございます。ここにその F ホールというその穴があって、これなんか普通に空洞になっているんですよ、こっち側も。えー、と真ん中にセンターブロックというその、ね、でっかい木がバーンと通っていて、そのセンターブロックの両脇側が この空洞になっているという感じでございます。こういうのがまあセミアコっていうギターでございます。でしょっといいしょいいでセミアコと似てるものとしてセミホロっていうのがあるんですけれどもセミホロボディとかこのギターがあったっときにここあったときに。 その半分が空洞と言っているんですけれども、セミアコの場合は真ん中にセンターブロックがガツンと入っていて、この両側が空洞になっているというパターンの場合のギターです。でもそれに対して、セミフォローというと、こっち側にガツンと木が入っていて、こっち側が空洞になっているという感じで、こう半々で分かれているギターという感じですね。代表的な機種でいうと、フェンダーのシンラインとか。 あと、グレッジの一部の機種とかだったりとかするんですけれども、セミアコとセミフォロー。少し似ておりますが、そんな違いになっております。それで、もう一つ。フルアコの場合。フルアコの場合は、よいしょ、とい<笑>こんな感じで、ちょっと大きいボディになっているものが多いんですけれども、中にセンターブロックとか入っていなくて、も完全空洞になっているものでございます。なので、この F ホールからちょっと中を覗いてみると、普通に奥のほうまで見えるようになっているんですけれども、 こんな感じの形状のギターでございます<音楽>。フルアコースティックギターという感じでございました。なんとなく分かっていただきましたでしょうか。アンプから音を出す前提で作られているギターをエレキというカテゴリーとすると。 それで、そのエレキギターの中でも、空洞が全くないものを、えー、ソリッドギター。半分空洞になっているもの、もしくは一部が空洞になっているものをセミアコウ。マックス空洞になっているものがフグアコていう音という感じでございます。それぞれ音色の違いについては、うーん、ちょっとこれを話し出すときりがないな。ざっくり言うと、うとこれだと硬い音がします。で、これだとちょっとふくよかな音がします。これ丸い音がします。そんな感じ。 でございますなんで、まあ、ロックとかをやるときには、その丸い音とかふくよかな音よりも、もう硬い音のほうが歪みの乗りもいいですし、ハウリングとかも起きにくいので、ソリットギターを使うことが多い。で、ジャズギターとかに関しては、うっと歪ませたりとかもしないですし、どっちかというとその、このふくよか な, こうなんかエロティックな感じの音色のほうがマッチするので、セミアコを使ったり、フラコを使ったりというような感じです。ちょっと余談ですが。<笑>あの こういうタイプのギター、これはセミアコなんですけれども、こういうタイプのギターとさっきのフルアコみたいなのを見比べたときに、大きさでセミアコ、フルアコを見分ける方、たまにいらっしゃるんですけれども、大きさではないです。センターブロックが入っているか入っていないかという感じです。なので、この薄さで、この大きさで、一見あセミアコかなと思っても、実はフルアコだったというギターも、中には全然あるので、大きさで、 判断しないいように気をつけてくださいませ、えー。普通にこう、ね、ギターを見たときに、あ, あ, あれ、セミアコでしょなんて言 っ, なんか言ってしまわないように気をつけてください。いやいや、これフルアコだよ。いや、この大きさ、セミアコじゃんよっつ言って、えー、端をかかないように気をつけてください。とりあえず、エレキギターに関してはそんな感じでございます。次、アコギ。<笑>えとアコギに関しては、えーと、またこれいろんなカテゴリーがあるんですが、とりあえず僕の中で2つ。 に分けていいかなと思っております。ごめんなさい。ちょっと人によっては違うぜってなるかもしれないんですけれども、僕の中ではこんな感じ。一つは鉄弦のギター。もう一つはガットギタ ー,、えー。ナイロン弦ということですね。この2周に分かれると言っていいんじゃないかなと思うんですが<笑>、どうでしょうか。 鉄弦というのはその名前のとおり、鉄でできた弦のことでございます。フ, ロフォスパーブロンズとかって言ったりとかするんですけれども、基本的にブロンズ系の合金で作られている弦を使ったギターが鉄弦。まあ、いわゆるそのフォークギターとか、あのなんか小袋を譲るとかって言ったときに思い浮かべるギターは大抵鉄弦だと思っていただければ OK です。で、この中でもその、なんだろう、ちょっとこれはマニアックかな。 まあ、そのフォークがあったりとかそのジャンボがあったりとか入浴ーースタイルがあったりとかってなんかいろんなカテゴリーがあるんですけれども、まあ、ちょっとこれは省きましょう、まあ、鉄弦のギターがあるということですでガットギター<笑>とナイロンギターとも言うんですけれどもこれのカテゴリーとしてクラシックギターがあったりとかあとフラメンコがあったりとか すす。るような感じです、えっと、同じナイロンだから、まあ、同じガットギターといってもいいっちゃいいんですけれども、クラシックギターっていうと、やっぱりこういう風貌が多いですよね、ちょっとチューニングがあれですけれども、そのトップ材とサイド材とバック材がちょっと別々のものを使われていて、で、結構その芝もなんかこの硬い、硬い素材が多いかなというような感じでございます。 好奇様がで。それに対してフラメンコギターというとこういうものが多いです。トップ材もサイド材もバック材も結構この立ち上がりの良い素材が使われていてでなんかこうオレンジ色のものがすごく多いような感じです。でこう短板とかで作られているものが多くてガットギターじゃないやクラシックギターに比べると。 この立ち上がりがりいいいギターという感じでで、すかねで。フラメンコの場合はこういうゴルペとかを打ったりとかするのでゴルペイーターと呼ばれるこのすごい薄い透明のプラスチックが貼ってあったりとかするような感じです<笑>フラメンコとかに関しては・あ・フラメンコとクラシックに関しては<笑>、まあ、これは同じと思ってもいいんじゃないのかなという感じでしょうかうん、まあ、そんな感じでエレキギターにおいての種類アコギーにおいての種類を、まあ、軽くざっと説明をさせていただきました まあ、本当に、ね、もっといろんな種類があるんですけれども、ちょっとやっていくときりがないので、ちょっとこの辺にしておこうかなという感じです。だって、マカフェリギターって聞いたことありますかマカフェリ。どっちかというと、カテゴリーとしてはこの辺に入ってくるんですけど、も、マカフェリ。うーん、なんか多分マニアックだと思います。あのジプシー・ジャズやらないと、マカフェリという単語は出てこない。 そのくらいマニアックなギターなんですけれども、under <zumos> あこんな感じでマニアックなところを探していきはすごいたくさんあるわけですよ。なので、ちょっと詳しくは省きます。そんな感じでとりあえずまとめるとすると、ギターがあって、その2つにエリキとアコーギがあってで、エリキギターの場合はセリソリッドとセミアコーーーとフルアコがあって、セミホローなんていうのもある。アコギの場合は鉄弦とカットでいろいろ分かれて、その下でブラブラとあるというような感じでございます。なんとなくわかりましたでしょうか それで、あと、最後にごめんなさい、もう一つは、エレアコという言葉がございます。エレアコ。エレアコ。エレキでもありつつ、アコースティックでもありつつ、どっちやねんという感じなんですが、エレアコというと、このアコギのもうどのカテゴリーのギターでもいいんですけれども、アコギ の, このそれぞれのカテゴリーのギターにピックアップとかをつけて、アンプから出力できるもの状態にしたものを指すことが多いです。 なので、普通 の, この鉄芸のフォークギターとかにピックアップをくっつければ、まあ、エレアコのフォークということになりますし、エレアコのマカフェリーみたいな感じになるわけです。それで、まあ、人によってはこのクラシックギターとかフラメンコとかガットギターに関しては、エレガットとかって言ったりとかするんですけれども、まあ、エレガットでもエレアコでもどっちでも通じると思います。エレガットとエレアコ、まあ、ほぼ同じような感じで使っていただいても大丈夫なんじゃないかなと。ただ、当たり前ですけれども、こっち側のギターに関してはエレガットとは言わないです。こっちはエレアコ。 でもこっちに関してはエレアことも言うし、エレガットとも言うというような感じです。なんとなく謎が解けましたでしょうか。それでは今回はなんかいろいろとベラベラと長くギターの種類についてお話をさせていただきました。少しでも参考になれば幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>